楽しい学園生活を送るコツを知りたいそれなら俺に任せといてみんなで集まるならにぎやかにやんなきゃね。 スタンダードも嫌いじゃないようーんさすが1年生の制服はピカピカだね俺リドル君に呼ばれてるんだよね一緒に行くもしかして暇俺も俺もだからさなんか間近めばいそうな情報持ってないもしかしてケイに会えなくて寂しかったとかハ<笑>分かってるって 監せいちゃんは素直だなうちの学園の制服っていいバランスだよね両服ほど気張りすぎずかといってラフすぎずはいポーズあっちゃブレちゃったなもう一枚撮っていい間近目にアップするからえ俺の制服姿いけてるえ何何 に, なに嬉しいこと言ってくれるじゃん 監督生ちゃんは何考えてるのか分かんないとこあるよね俺俺は分かりやすい男でしょあのさ俺が先輩ってこと忘れてないなんてねそれリドルくんにはやんない方がいいよ 早く学園に馴染むには協調性が大切だ副寮長の言うことを聞いて損はないと思うぞお前を見てると自分が新入生だった時のことを思い出すよ。 調子はどうだ甘い匂いああ、さっきケーキを焼いたからだな今談話室に行けばまだ残ってるかもしれないエースやデュースが迷惑をかけてないか悪い奴らじゃないが手のかかる後輩ばかりで参るよ<笑><笑>まだ制服に着られてる感じだないいじゃないか 初う々うしくて可愛げがあるいや今日の授業はもう終わったのかやんちゃして先生たちに迷惑かけるなよリドルは入学した時からひときわ目立ってた寮長になった時なんてそりゃ大騒ぎになったっけ勉強もいいが頑張りすぎて体を壊したら元もともこもないぞほどほどが一番だ 歯の検診は健康診断以外にも頻繁に行った方がいいおすすめの医院を紹介しようか同級生とうまくやる方法ならケイトに聞いてくれあいつは友達が多いからなはいはい今ちょっと忙しいからまた後でな が誰にも迷惑はかけてねえだろう好きにさせろよ<笑>制服がそんなに珍しいか だかああかったりどいつもこいつも授業に出ろってうるせえよラギーが俺を探してたどうせろくな用事じゃねえんだ放っておけよ暇なら寝て過ごせばいいいくらでも時間が潰せると思うぜなんだジロジロ見て俺に会いたかったって<笑>よく回る口だな ネクタイだ。そんな堅苦しいもんつけてられるかよ。腹が減ったな。おい、なんか持ってこい。<笑>心配すんな。残ったら分けてやるよ。体が締め付けられる服は好きじゃねえ。多少着崩すくらい、構わないだろ。人生ってのは、 生まれた瞬間にほとんど決まってるようなもんだ。真面目にやるだけ損だぜ。つ突きまわすんじゃねえよ、とじ。用があるなら口で言え。どいつもこいつも冴えない顔してるわ。 どこから鍛え直そうかしら授業だって大事なレッスンよ楽しみましょうボーっとしてないでキビキビ行くわよ 私を表現するることができるのは私だけ決められた制服だって私を表すツールの一つよナイト・レイヴン・カレッジの制服に袖を通すのならそれ相応の振る舞いをしなさいその制服大きすぎないジャストサイズじゃないと体型も崩れて見えるわよ一緒に購買に行かない新鮮な果物が欲しくて荷物持ちが欲しかったのよね やだ制服に猫の毛が<笑>違ったこれグリムの毛ね私に質問<笑>私の秘密は高いわよ足りないところを補うために努力するのは当然じゃない私は同情しないわよ私の食事メニュー知ってどうするのよ食事だけ真似しても 美しくなれないわよ。ちょっと引っ張らないで。あんたに衣装を直される覚えはないわ。ボンジュー、君は私にどんな世界を見せてくれるんだい 楽しい日々にメルシー似合っているかいトレビアン興奮するよ君の選択が学園にどんな変化を起こしてどんな美を呼ぶのか君がどのように行動するか非常に興味深いな今日は一日 君について い, てもいいかいいててもかたくさんのものを見てたくさんのことを感じるといい感性を磨くことは美につながるよ昨日の君とは違うな<笑>少し待ってくれるかい何が違うか当ててみせるから制服は限られた期間しか着ることを許されない服刹那的で美しいよね狩りのコツ 相手をよよく観察することだよ余すことなく全てをじっとね学び見聞を広げるんだこの学園でしか感じることのできない美もあるからね制服の機能美には惚れ惚れするね君もそうは思わないかいおやカリウドの真似ごとかい<笑>それなら私も負けられないな。 目立たずひっそり誰にも気づかれず生きていきたい。 あーしんど制服に身を包み笑顔で僕のような陰キャにも声かけはあ頭が下がりますな授業ぼ僕は教室に行かなくてもタブレットで授業を受けられますしほっといて俺とどこえ君いつからそこに弟が徘徊じゃあ散歩から帰ってこなくて どどうもすいませんねノリが悪くて僕のことは虫だと思って無視してくれる対面でお話とか基本嫌なんですけどボドゲならえボドゲ知らないボードゲームの略語ですえき急に何ぼ僕が何かしましたもしかして息をしてるだけで迷惑だと何 そんな目で見られても当たり障りのない世間話とかハードル高すぎるから無理教室は居心地が悪い特にケイト氏が空気読まずに用のオーラで絡んでくるのが苦痛で苦痛いやいやいやそういうのりほんと無理なんでキャッキャウフフとかできないので。 いつもと変わらない一日だ間違った知識は偏見のもとだ人間のことをよく学びよく知ろうと思う 今日は何をしよう。暇ならお前も一緒に考えてくれ。制服というものは面白い。これを着ているだけで、どんなものでも学生になれる。恐れることはない。ここにいる僕は、闇の眷属たちの未来の王ではなく、お前と同じ学生なのだから。いばらの谷に、この制服のような衣装を着ているものは少ない。 文化の違いというやつか僕を待たせるなんてお前くらいだろうだがまあいい特別に許そうどうしたそんなに遠くでお前も僕が怖くなったのか<笑>僕に質問かいいだろう何でも聞くがいい お前の周りはいつも賑やかだな。僕には少しうるさすぎるぐらいだ。オンボロ寮と言ったか。お前の住む寮の寂しさが僕は好きだ。そう何度も僕に触れると護衛の者のが飛んでくるぞ。 <笑>お揃いだなまあ制服だから当然なんじゃがちょっとミステリアスなぐらいが面白いじゃろ 若者らしく元気に行こうではないかお主らと同じ学生服を着ていると気持ちが若返るなこの後の予定はあるのかなければわしと散歩などどうじゃ話し相手になってくれ授業が終わった後は部活に行くぞわしは軽音部でなバンドマンというやつじゃなどうじゃどこから見ても ミステリアスな美少年じゃろマレウスが一人で着替えられんと泣いてた頃が懐かしいあこれ口止めされとったんじゃったすべての時はあっけなく通り過ぎていく今日が懐かしい思い出になってしまうのはすぐだ授業は真面目に受けねばならんぞ安心せえお主の代わりにわしがここで遊んでおこう ナイトレイヴンカレッジはなかなかに面白い学園のあちこちに魔法を感じることができるわ<笑>かるか今日のネクタイはいつもよりきれいに蝶々結びできたんじゃ。